はあ、ははあ、はい。えはい映ってますかはい。これなんでアナウンスしてないのに動詞視聴が増えるのまあいいや、はい。えー、それではですね、えー、これ生物工学工学特論 F の、えー、トピックです。で、えー、私、えー、清野です。よろしくお願いします。で、私はね、今回、え、長時間相関と、 えー、非整数ブラウン運動の数理ということで、えー、何回かにわたってね話していきます。これいつもあの詳しく、えー、みんながね分かってもらえるみんなに分かってもらえるようにね話していきたいと思ってるんだけど思うんだけどもどうしても時間がさ1時間半とか3時間とかそれでやっぱりどうしてもかなりの場所部分を覗、えー、かなきゃいけないんで今回はねまあ一応気持ちは細かく割っていってもう回数が増えてもとりあえずもううん これはもう他にはないぐらい詳しく説明してるなっていうところまで、えー、やっていきたいと思いますで。今日はまず概要を説明しますので、えー、もし今後ね、特、えー、論、えー、受ける、あるいは特論の単位取ってなくても、えー、これ興味あったらね、この後見たらためになりそうだっていう人は、えー、この一連の講義動画、えー、見てください。はい。それではね、えー、講義の概要です。今日はもう全体です。 あ、飛んでても、今日はあれだよ。ほんと概論だからね。何やるかっていうことだけ説明します。はい。そしたら、よし。でね、この講義で扱う内容、まあみんなに理解してもらいたいっていう目標、3つあげました。で、えー、1つ、一番上だね。一番上。これ。ね。えー、時系列のパワースペクトルの形を見て、意味を解釈できるようになると。でね、えっ、ー、とね、 パワースペクトル。これは、この後、まあ、出てくるけど、観測された時系列を、こう、周波数の異なる波に分解して、で、まあ、その振幅。これをね、評価したのが、評価したグラフが、パワースペクトルっていうやつなんだけど、それを見てね、まあ、元のこの時系列にはこういう特徴があるんだっていうのはやっぱ読み取れるようになってほしいっていうことがあります。ね。 でね、やっぱグラフを読めるっていうのがね、大事だと思う。単純なんだけどね。僕らはこういうこと、当たり前だと思ってたけど、意外とみんなさ、あの、グラフは読めないっていうことに、もう、まあ気づい、気づいてきた、最近。で、みんなね、やったらね、なんとか指標とかね、なんか誰かが提案したインデックスとか、あれを計算して満足してるけど、まあ正直、意味もわかる数字が出るもの、これを頭ご、ね、もう何にももう疑いもせずに信じる。もうそれが信じられない。 だからまずちゃんとデータの構造をね、目で見て判断する。あとはあの解析した結果をね、きちんと解釈するっていうことが大事ですよっていうことで、ここではもう本当、えー、理学工学で基本的に重要なパワースペクトの読み方っていうことが、えー、まずお伝えしたい。はい、次、2番。で、ここがね、F 分の1ぐらい。長時間相関、非整数ブラウン運動。 うん、こういうね、えー、時系列の、まあ、特徴というか、うんえー、特徴的なプロセスですね。F 分の1揺らぎって、えー、よくねあの、心地よさと関係するなんか言われるけど、まあ私それは知りません。ただ自然界にたくさんあるのは、それは正しい。あとは体の中からたくさん、いろんな、例えば心臓の拍動であるとか、呼吸であるとか、脳波であるとか、えー、歩行のリズムであるとかもいるところで F 分の1揺らぎっていうのがある。 で、これ F 分の1はないだろうっていうことを、何かなっていうことを理解してほしい。で、これには長時間相関っていう性質も関係するし、あとは非整数ブラウンドだね。これの性質とも関係するから、まあ、こういう、まあ、不思議な時系列の性質を理解するっていうのが2番目に挙げました。はい。そしてですね、これ3番目。これ、まあ、これほとんどの人は知らないと思うけど、ディトレンディットフラクチュエーションアナいシス、DFA っていう呼ばれる方法が、 まあまあね。まあまあ世界的に使われてる。あの、論文の言いよも多い。何千と。まあ、2000とか3000とか多い。で、この分析の方法がね、どういう理屈になってるのかっていうのを、みんなね、知らずに結構使ってる。あと、えー、その解釈もそうだね。分析した結果。さっきパワースペクトルって言ったけど、パワースペクトルの結果の読み方もそうだけど、この DFA っていう解析。あ、パワースペクトルと関係するよ。関係する。 この読み方がさ、あのー、データの読み方あ、結果の読み方読み取り方がみんな意外と分かってないっていうことがあるんで説明したいというのが一つある。もう一つはね、DFA、おすすめしない。使わない方がいい。ね。おすすめしないんだけど、じゃあそれに変わる方法は何かっていうのをまあ説明していく。これみんな素晴らしい方法だと思い込んでる。世界中が。だからその辺も、いやいやいや、そうでもないよと欠点もあるし、 あの理屈を考えれば別にこの方法って、えー、そんなにいいわけじゃないよねっていうところを分かってほしい。ね。だからまあでも解析の結果としては同様なものが得られるからここで呼ばれてるスケーリング解析だね。スケーリング解析の結果を解釈できるようになることとやっぱりどういう方法ね方法は何でこの方法すれば何でこういう特徴が分かるのかっていう理屈の部分を説明していきます。はいではいきます あ、これで一個ずつ説明すること。あ、自分で作っといて忘れました。はい、じゃあちょっとここの項目もう一回、ちょっと詳しく言います。はい、まずパワースペクトルだけども、え、パワースペクトル。さっき簡単に言ったけど、パワースペクトルっていうのは、ここ。観測されたこう時系列だね。観測された時系列。これを、波、周波数の異なる、ね。周期の異なる波に分解しますよっていうことだね。で、も前提もまるっきりね、ちょっと、 今日はちょっと時間がないからね。もうやっつけで言ってるとこあるんだけど。えここで扱うのは基本的にこうランダムに見えるギザギザギザギザしたやつ。なんか滑らかにスーッと変わるやつじゃない。ギザギザギザギザするやつ。で、こういう時系列を対象します。この時系列とこの時系列、ちょっと見た目違うよね。何が違 う, う見て考えることが大事だよ。うん。こっちすげえギザギザしてる。うん。こっちはちょっとなんか波の、な, なんかしんこういう振動みたいなのない。こうこここ振動みたいなのない。こう。ね、あるね、これね。 そう。で、ここで、例えばこのね、このデータを、こう、周波数のこと並波に分解して、横軸。こっち。横軸を周波数。今これログ取ってるけど、これまあ気にしないで今。周波数。そして、縦軸にその振幅の2乗。ね。まあ、に比例するっていう意味でこう書いてんだけどね。実際には、あの、パワースペクトルの場合は時系列の長さではあるとかあるけど、まあ2乗だと思って。そうすると、この時系列は、えー、この、 周波数が違ってもさ、周波数がこっちか、あこっちか、はあ、周波数がいろいろ違ってもさあ、ほとんど同じ程度の振幅の成分が入ってるよと。これ、ね、後でまた詳しく言っていくけど、これね、ホワイトノイズっていうやつだ。で、こっちはさ、さっきちょっと言ったけど、なんか波があるよね、波がある。あれって言うと、こういう時周波数の異なる成分に分解すると、この赤で示した成分をちょっと強く、まあこれ自分で私作りました。はい、作ってあるんだよね。そうするとさ、これ見て。 このパワースペクトル、こっちの方が見やすいかな。パワースペクトルって、こう周期が、ね、異なるところで、あれ、ここ、特定の、こう、ピークがあるね。っていうことで、この信号には、この成分が強く入ってるんだっていうことが読み取れる。だから、パワースペクトルのさっき読み方って言ったけど、一つは、ま、なんかこう周期的な変動が入ってるかなっていうのを見ることができるよね。で、みんなこの部分を強調するんだけど、この講義はね、この部分を強調するわけじゃない。 はい。その次です。これ、声聞こえてるかなはい。はい。まずね、パワースペクトル。ここでもね、えーログ。これもあと詳しくでやるから。ああ、言、言ってね、あんまやらないんだけど。はい。これはパワースペクトル。さっきのやつです。はい。こっち。えー、ログ。ログですね。こっちログに取ってるし、縦軸はパワー。振幅の2乗に比例するようだと思って。はい。やります。そうするとね、例えば、この後講義で出てくるけど、 こういう形のパワースペクトルが見られることがある。ピークないね。特にピークないね。どうなんこれ何読み取るこれから。ここから何読み取りますかっていうことが、パワースペクトル読めるようになるってこと。どこに注目すればいいかなどこピークないもんね。ここでも注目する場所ありますよ、ということ。まあ、後でね。答えはまあ今日は言わないかな。ね。 今思って。ここ平らになってるね。ここ重要だね。あと、ここ平らから、こう下るとこ、この折れ曲がり点。これも大事だね。どう解釈するか。はい、知ってる人はもういいよ。はい、もう一つ。ログログで打つとさ、このなんか直線的にこう見れるときはね、こ, こっちか。こっちか。うん。こう直線的になってる。これ。で、このログログで直線するとこうマイナスベータって書いたけど、これ要はね、周波数 F のマイナスベータ上に比例してるってことなんだけど、 この直線上に見える構造っていうのも結構出てくる。で、これどうい う, うに、どういう意味え一体どういうことっていうのを解釈できるようになってほしいっていうこと。で、もう一つはこのベータの値だね、こっちか。ベータの値。これが、例えばまあ、さゼ0だったら平らってことだから。これホワイトノイズ。これもちょっとまた言うね。今日は言わないよ。ま、まあ、平らだとそんな面白くないんだけど、傾きがさ、ちょっとずつ、こっちか、こっちか。きつくなっていく。 0.5、1に近づいて、1を超えて、2を超えてって言ったら、これ、何が変わるのこれね、これだったら、あ想像できる。ああ、これ、こういうになってんだって、ここから、元の時系列のことが想像できる。うん。そういうふうに、元の時系列にどういう性質があったら、このパワースペクトルにどういう形が現れるんだっていうこと。で、パワースペクトルを見て、解釈する。解釈できるようになるっていうことね。これはすげえ大事。うん。 この辺をね、みんな内側ガスにしてる。なんかね、えー、フールへ変換して、なんたらとかさ、そんなできるっちゅうのは誰もね。しかもみんな大体今パッケージ。なんか、えー、Python とかさ、R とかさ、うん。俺なんか昔 C ね、C であの作ってたけど、今やもうそれすらないよね。簡単にパワースペクトルも計算できるよ、みんな。だからその解釈だよ。大事なのはね。はい。ということで、こういうことをこの講義では掘り下げていきます。はい。 次。F 分の1裏木、長時間相関、非正数ブラウン運動。これはさっき言ったギザギザ、ギザギザした過程なんだけど、ある特別な性質を持ってます。はい。で、まあ、絵で見せようよ。うん。はい、これ。さっきのね、えー、これはね、F 分の1裏木っていうのと、えー、非正数ブラウン運動っていうのに関係するグラフです。で、非正数ブラウン運動はね、 その特徴を、えー、特徴づけるあパラメータ H っていうのが含まれている。H は0より大きい数で1より小さい数になります。で、その H を0と1の範囲でこう変えていくと、そのグラフ、さっき言ったこの時系列ね、ギザギザギザギ ザ, ギ ザ, ギザした、まあ、ランダムな時系列の見た目がどう変わっていくかっていうのをこれ、絵で描きました。これ見て。この H、意味は今日は定義しないよ。うん。 0.0 に近いとこうねギザギザギザギザちょっとでもうなちょっと上行ったり下行ったりしてるかなっていうこれ。でこっち。1に近づくとこれ。あれなんかちょっとさ上行こうな、ね、ちょっとまあなんちゅう滑らかではないよ。これどれも微分不可能なグラフなんだけど、まあ、ちょっとまあ言ったらなんか滑らかになってるよね。近づいてるよねって感じると思う。でこれ全部ね同じランダム乱数のネタを使っあの、種を使ってるからわかるまあ似てるよね形が。 とにかく H だけが違って、実はね、まあ、コンピューターの中で生成するときに使う、えー、これン数、疑似乱数だけど、これはね、同じものを使ってる。で、まあそこはいいけど、H が違うと、変わると、こういうふうに、時系列の見た目が変わります。で、これすべて非整数ブラウン運動の例なんだけど、なんでこんな変化を起こすのか、とか、これのね、えー、背後にある数学っていうのを、この講義では、えー、やっていきます。っていうことだ。で、これ。 まあ、こ, こ, この動きはね、さっき言った解釈を大事にしたいから、どっちかっていうと数学と違う。数学と違って、実際の現象の理解に役立ててほしいっていうのがあります。で、こういうの。自然界にどこにあるかっていうと、例えばね、これ。この後すぐ見せるけど、この H が 0.1 とかこの辺はね、みんなの心臓のドキドキ、心臓の拍動リズムの揺らぎなんかは、こういう風な性質、示します。はい。で、例えば株価。 これはね、普通のブラウンドなんだけど、株価なんかはこういう変動の特徴を含んでます。ね。で、いろんな H があるけど、自然界にいろんな H に似たような、このね、いろんな似た形ってあるんだよっていうことです。はい。だからこれを理解しておくこと、役に立つことあると思いますよっていうことです。はい。で、さっき H が 0.1 の時とか、うん、これこれ、あ、違う違う、戻る戻 る, 戻る、戻る、戻る、戻るぞ。うん、これ。 ここだね。こ、この辺をちょっとイメージしながら次の実際の心臓の拍動リズムを見て、あれちょっと似てるかなっていうことで、これ、これは何かっていうと、はい。この心電図だね。心電図からこの拍動のこのファっていうさ、こ, これ新設の脱分極に対応してるんだけど、このアルファとアルファの間隔を えーまあ、あの抽出しますで時系列にしたものがこれなんですよってことでこの時系列を見たらもうギザギザギザギザしてるよねっていでこのデータで心拍変動って言われるんだけどこれさっき絵で見せたのと似てるかなっていうふうに感じてもらえたらいいんだけどここではねこれさっき の, あの H っていうのをこれで推定すると 0.1 ぐらいになっちゃうだいたいみんな若い人で成人で若い人だと h は0に近い 0.1 とかその辺になります。年を取っていくとちょっとずつ高くなっていく。だから体のなんか仕組みを反映してるってことはあるんだよ。だけどこれまだまだね、不思議なとこがある。なんでこんなデータが出てくるかっていうのは分かってない。うん。これはみんなが解き明かしてください。はい。そして次です。リトレンィドィフラクチュエーションアイス。これね、訳せばいいと思うでしょ日本語に。うん。なんかね、いまいち訳すとダサいんだよね。えー、トレンドを除去した揺らぎ解析みたいなさ。 なんか言葉がなんか訳すとダサいんで、あダサい、ダサいっていうことを言ってる俺がダサいよ。ね。かあの格好悪いんだけどえ、リトレンディットフラクチェーションはナいスですね。まあ、要はトレンドを除去して揺らぎを解析しますよっていう名前なんだけど、この方法について簡単に言ってきます。はい。次これです。はい。で、これ、何どういうふうに分析するかだけど、やっぱりね、こうギザギザ、ギザギザしたこの時系列の特徴を調べたいの。で、これを、 どうやって分析していくか。もうここは、もう本当に感覚だけだよ。もう、もう、早口で言ってるし、次から次へと、なんとなく、あの、印象だけを皆さんに与えてる。はい、これどういうふうにするかだけど、まずね、こう観測された時系列を積分します。で、こうポイントはね、観測された時系列が、こう、有限の幅を持っているっていうことだね。だいたいここの幅。こっちかこっちかこの、これがね、広がっていってないよね。 で、この性質広がってないっていう時にはちょっと積分した方がいいよねっていうことで最初積分します。はい。そうやって積分してみます。そうすると、この式だね。積分数っていうのは前から1個目は1個目そのまま。2個目は1個目と2個目足す。3個目が1、2、3個足します。っていうふうに前から、まあ、累積っていう方が正確かな。分かりやすいかな。はい。していきます。そうするとこういうふうになるんだよこれさっきのちょっと覚えてるかな。ね、もしこれ動画だったら巻き戻せるから見てみて。 さっきのさ、非整数ブラウン運動の形の中の例ね、こんな似た形多分あると思うよ。うん。だから積分するとさ、これが非整数ブラウン運動のあの形みたいになってくるんだよ。これをまずするっていうことが最初の段階。はい、次。ね、これをどうするかだけど、今度ね、これに区間、幅を決めて最初に情報で直線とか二次関数とかを当てはめます。ここは直線を当てはめています。はい、こういうふうに区間を決めて直線を当てはめる。 そしてその直線の上下のこのね、ピンク色で書いたけど、この差だね。え残差。これの2乗を、あ、このね、y チルダ t っていうのがあの直線を、を表してる。で、残差を計算して2乗して、その平均値を計算してルートを取る。その2乗偏差の平方根。はい、これを書いて、これを f とかするよ、関数。そして、幅 n に対してこの量がどうなったかなっていうことをプロットします。はい、こういうふうに。お、いくか。 はい、プロとします。で、次はね、この幅をね、変えます。これはだんだん小さくしていくよ、今回は。はい、これ。ここはね、同じに見えるけど、これ上。さっきは全体取ったんだけど、今度ね、ちょっと狭く取った。ちょっと狭くして、これを拡大した、これ。拡大した。で、まあ、ポイントはね、フラクタルっていうことも関係するんだけど、上と真ん中、印象は同じような形してるよね。うん。フラクタル性とも関係する。これとまた後で言います。今度は幅を N、小さくして、さっきと同じように直線をフィットして、その残差の2乗。 ね、計算します。そしてここ、またプロットします。ね、n がさっきより小さくなった。これいいよね。はい、そして次。えー、はい、さらに小さく。これは小さく、これは小さく、拡大してるからね。ここ、ここ、ここ。一番元なのこれだよ、これ。さらにこれ細く取った。細く取った。さらにすごく小さく取った。で、そしてこれで、これ拡大すると、またこれ、あれ、なんかこれ、どれも似てるよね。これがフラクタルに関係するんだけど。 直線をフィットして、残差の2乗を計算してルートと平均をね、残差2乗の平均を取ってルートを取った量の、はい、これ書きます。そしたら点 々, 点々とこうなります。こういうふうに幅を変えていくんだよと、そうするとはい、たくさん取れば直線になりますねと。この時のこのログログを取ってる傾きこれが時系列の特徴を表す指数なの で, でこれがね、さっきのハースト指数っていうのに関係しています。はい。 で、このグラフの読み方。で、いつもこれね、みんなね、あのー、なんか直線の傾きを求めればいいや、みたいなね、思ってる。まあ確かにそうなんだけど、一部。まあこれは主にはそうなんだけど、うん、みんなわかってるみんな騙されてる。だいたい今の科学の問題はね、前に誰か論文を書いたのさ、もう鵜呑みにして、同じようなこと書けばいいと思ってる。もう、おかしくなってる、世の中。はい。 これね、まあ、まっすぐじゃなくてもいいんで、曲がってる時にも注意が必要なんだよ。だから、これはいろんな形取るんだけど、まあ、いくつかの代表的なとことしか言えないけど、この形がどういうふうに変わったら、元の時系列にどういう性質があるのかっていうことを説明します。はい。で、あとこれだね。実はこれね、パワースペクトル解析とね、ほぼ同じ意味を読み取れるだけ。でなんでパワースペクトルじゃダメなのね、わかる方法。さっきね、 これなんかね、二つのなんか別々の方法が出てきてなんかちょっと混乱してるかもしれないけど、これね、こういうことですわ。パワースペクトル解析でこれって、あの、同じ特徴を見る別の方法なんだよ。で、こっちにはこっちに優れた方法があるし、パワースペクトルは伝統的に、まあ、優れてることもある。ね。で、こういうね、えまあ、さっきの不非正数ブラウンドを解、分析するときには、まあ、こっちの方法が、まあ、 比較的分析しやすいかなってことがあるんで、これ広く使われている。ね。で、もう一つ注意してほしいことは、なんかすげえ優れた分析表って、まあそんなにない。どっちでもそんな変わんないんだよ。ちゃんとやればね。ちゃんと分析したら変わんないの。それをなんかさ、この分析表はすげえみたいなさ、うん。書いて私これを使ってやりましたよ、みたいなさ。うん。まあそれはまあいいけどね。そしたら確かにあの私もやります。 論文を出版すするテククニックとしてはやりますが、ね、だけど別にきちんとやればどの方法だって同じ解釈同じ結論にたどり着くっていうことは科学だよね科学的な正しさだよねっていうことも忘れないではいであここ最後書いてるけどねこの傾きの意味とかグラフがちょっと曲がったりこう平らになったりするから解釈の仕方を説明していきたいと思いますはいでここはちょっと早口でどんどんやってるけどはいで ここ、でも一番ね、なんでこの講義、こう、こうね、なんか、ちょっと、批判的なこと言うよ言います、もう。はい。さっきのね、リトレンディトフラクチュエーションアナイシスなんだけど、なかなかね、みんな、数学的な根拠を理解せずにね、やったらもう広がっちゃったっていう印象がある。解析方法がね。だから、その数学的な根拠や妥当性って何なのっていうのね、私ずっと疑問持ってた。持ってた。もう、これ2009 2000年前ぐらいにね、 発表された。でね、ずっと心の中には疑問に持ってたんだけど、やっとね、19 1009…、あ、違う、もう20、21世紀だ。2015年、6年になって、5年、ね、気温ね、これあるけどね、あの、分かった。あ、スパッとわかった、もう。全部、お見通しになった。うん。だから、この DFA の理論的なところ、数学的なところっていうのを、ちょっとね、2015年ぐらいから考え始めて、あ、こうすれば理解できる。 うん、こういう理屈になってるっていうのが分かって、いくつか論文を出しました。これね、あの、全部私自分でね、やってるやつです。で、まあ、この関係の話をより詳しく、まあみんなに知ってほしいなっていうことがあって、この講義の企画できてます。はい。で、まあちょっとね、意味は今わかんないと思う。また見直して、ね。あの、詳しいことやった後見直すと、また、ああの、 時ね、企業のここれ言っっててたんだとといううが分かってくれると思うはいじゃあこれねまず DFA っていう解析今やってねこう積分してなんか拡大してみたいなねフラクタル関係するんだよって何か言ってたなとでこれがね実はね時系列の特徴である自己相関関数やパースペクトと関係しますこれを厳密に関係づけるね仕事っていうのがこういうところにあるわけだなで、えー、これ解析的いうな結果だはいで DFA これ管理なしもお勧めしません、ね、もうちょっといい方法あるよということ で、これ、まあ、これは、これもあるな。私自身が提案してるわけじゃないけど、もうちょっといい方法があるよってちゃんとさ、あ見つけたわけ。でもみんなね、あの使ってくれないの。うん。ん DFA、DFA、DFA みたいな。ま、ウィキペディア見てみて、DFA ってね、3000個引用がありますよ、みたいな。書いてある。ね、ほんと。まあ、ああのー、そうだね。まあ、改良していけばいいのにさ、改良していけばいいのに、科学がさ、なんか権威主義的な、 うん。進み方をしてるっていうこともちょっと気になる。やっぱ方法に、やっぱり改良した方がいい部分、見直した方がいい部分があったらさ、それはそれで新しくすればいいじゃないっていうことです。はい、いいですかということで、これ、今日ちょっと簡単に言ったけど、この一連の、えー、内容について、できるだけ、ここ、詳しくやりたい。で、今回から動画にしてるからさ、別に動画をどんどんどんどん増やしていけば、どんどんどんど ん, どん詳しくできるから、 まあ、とにかく、うん、もう超対策にするつもりで、えー、詳しく、詳しく、気になるところはまた動画を追加して詳しくやっていきます。これあの、あれだよ、まあ、あの、マニアックな、あの、やつだから別に、あの、中高生が見ても勉強にならないからね。はい。それでは、えー、今日はこれ導入だけでした。はい。じゃあね、はい。じゃあ今日これで切ります。はい。